はいおはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、マイチンと一緒に新企画始めていこうと思います。マイチンよろしくね。よろしくお願いします。でもマイチンの腕にかかってるから。怖いんだよな。<笑>うちはいつも定点ですけど、一カメでね、マイチン手持ちで撮ってもらってるから、これマイチンの映像が死んでたら、この企画終了ですから。オッケー圧力かけないでほしい。手が震える。で、今日ね、やる新企画なんですけれども、ちょっとね、今 木更津市に来てておりまして駅前なんですよで駅にいるタクシーの運転手さんにこの更津市のおすすめの飲食店連れてってくださいとお話ししてその方のねおすすめの食べ物を食べてこのね木更津の良さを伝えようという、まあ、新企画でございますまあ正直ねあのテレビでね最近タクシーの運転手さんに美味しいものを聞いていくみたいな企画をやってる番組もございますがパクリです <笑><笑>早速ねちょっと運転手さんの方にお話を聞いておすすめのね飲食店に連れて行ってもらおうと思いますじゃあ行こうか行きましょうかはいなんか毎日食いたいもんってある何が有名かわ分かんないですよね木更津木更津といえばまあでもやっぱ返す 海鮮とかは多い気がするんだけど千葉とかって海も近いからまあ美味しい海鮮食えたらいいなっていう気はするんだけどちょっと今タクシーの運転手さんに聞いてくるわ<音声>俺たちちょっとお聞きしたいんですけど木更津で美味しいもの食べに回ってておすすめのお店があれば連れてっていただきたいなと思うんですけど大丈夫ですかお、まあ、魚、お魚、あお魚、おお魚、いいですね運転手さんになんかおすすめのでいいんで載せ て, てもらっても大丈夫ですかいいですか<音声><音声>うんありがとうございます ちょっと失礼しますすません、急なお話だったのありがとうございますやっぱりこっちの木更津の方とかだと海鮮がうまいんですかねお父さんのおすすめのお店ってどんなお店なんですかあのーはい、なんか海鮮とか、はい、私は入ったことないか分かんないんですあーなるほどなるほ ど, なるほど海鮮がいいですね当たりかもしれな い, 当 た, れない当たりかもしれないね<笑><笑><笑>看板が出てるのは い, い, い, い, いあ、生き生き亭さんめちゃくちゃ海鮮じゃないですか<笑>すごい海鮮じゃないですか<笑>、うん たま焼きとかあるのかないいですね、うん、うまそうちゃんと海の方だめちゃくちゃ海だよ綺、ね、麗 い, <笑>いいねー漁港の方だもんそうね完全に、うんはい、あ、ありがとうございます、はい、ということで、えー、今ね、運転手さんに連れてきてもらったおすすめのお店こちら、いきいき亭さんでございます ゴリゴリ海鮮系だねもう海の目の前、ね、海の目の前ちょっと向こうすごい見てよ<笑>すごい、ね、もう湾の目の前というか海の目の前というか 多分なんだけどこれ向こう側に海鮮浜焼き食べ放題とか、はいはいはいはい、なんか牡蠣の食べ放題みたいなのも時期でやってるっぽいから結構観光客の方向けなんかなただまあめちゃくちゃこう道中とかもさでかでか看板あったからそうですね、まあ、期待は高まるよねじゃあ早速食べに行ってみましょうかはい、はい、行きましょうか行きましょうかいいねめちゃくちゃこの漁港の店って感じだね<笑>いいですね店頭にこれメニューとか載ってるけど こう種類あるよこの企画本来はねあのタクシーの運転手さんにおすすめを聞いてまあそのおすすめのメニューを食べようと思ったんだけどまあちょっと運転手さんね来たことないって言ってたから今回は特別にねちょっと好きなもの食べていこうか食べたいものめっちゃあるもう食べたいもの食べよう今日はいいっすかはいじゃありうございます早速なんかちょっと行っちゃいましょうか行 き,、ま、きましょうかはい ということで、例えばね店内に入ってまいりました。こちらのお店は、まあ、定食とかもそのまま頼めるんだけど、セリフでね、この浜焼きができるみたいで、いろんなね海鮮系を取ったりとかして食べれるらしいんだけど、まあ今日はね、ランチだから、定食にしますそうですね、定食食べたいです。そうだよね。注文の方がね、レジの方でやるらしいので、食べたいもん決めて、頼みに行きますか。はい、行きましょうか、はい。ということで、最後いね、注文は終了いたしました。ちょっと中、ね あの、これちょっと今朝帰ってんだけど玉焼きをいろんな各テーブルでやってるんで結構ね、熱気が溜まっててなんか暑いんですよなのでちょっと、ノーマルなんですけど<笑>一回やっちゃいますかそうですねは い,、はい、い, くらいくらあ、イクラこっちですイクラ、こちら、はいどうぞはい、ありがとうございますはい、こちら並みにイクラだござ あ, ありがとうございますということで、メニュー来ちゃったよ完売する前に来ちゃいましたねうんとってもらっていいめちゃくちゃ綺麗だよこれがね、ウニイクラ丼ですねで、そのマイチンが イクラ丼。これイクラ丼です。いやまあちょっと一旦乾杯しますか。乾杯しますかね。はい、じゃお疲れ様です。お疲れ様です。めな。まだ、あ、何の仕事もしてないけどうめえな。<笑>じゃあちょっといただいちゃいますか。いただきます。はいじゃ、いただきます。いいですか。これねウニイクラ丼僕のこんな感じですよ。あのイクラの粒にこのウニね。 まあ、これでお味噌汁とまあ、おしんこのセットだねそしてこれ醤油いっちゃいますかよっうわぁひとまずこれいくらぐらいっちゃっていいかないやいっちゃってくださいうわぁやばいでしょやばいでしょこれうわぁうまそう<笑><笑>ひといただきます な い, いよいです。うまく な, いわけない。いいよろんなの絶対うまいでしょ<笑>うわー、これウニやばくないこれしてくださいうおー。ウニいい感じじゃないこれ。あ。ちゃんとプリプリしてるし、臭みもないから。いやまあ、臭みないんですね。それは話もったち。ちゃんとある。ちゃんとあるけど、まあ、ウニ好きがね満足するような風味がしっかりあって。あなるほどですね。うん。うん、そうよ。 毎べちゃべて食べちゃっていいですかうんえいくらめっちゃ食いたかっためっちゃ食いたかったんすよいい顔してんな間違いないですね間違いない<笑> う, ま<っ><笑>うまいでもいいねほら浜でこういうの食うのいいねうまいです ね, うまいねなんか違うですよねなんか そ, うなんかそこら辺の近所で食うのと違うよやっぱ<笑>うん 正直物が一緒だったとしてもこっちの方がうまく感じるもん全然違うこれ切ったよ、アジフライすごい量を頼むじゃないですか結構フライでかくないこれ本当ね、でかいかも、うん、出来たてでこのアジフライ食っちゃいますか、はい、じゃってくださいうん。でけえなでかい<笑>一味がでけえ。じゃあいただきますうまーあたりあたり 大当たり<笑>うんまっ程よくね脂もってるし身ぷりっぷりだし、うん、何よりも音聞こえてるか分かんないけどサックサックなのよまあ確かに感じましたね、うん、音はうん、まっ<笑> うん、正直全体的に値段はその観光客値段ではあるかもしれないんだけど海の町のものだからやっぱ美味しいのよねこの値段でも全然俺はいい、うん、そもそもアジフライ定食都内で食ったって1000円ぐらいはするからさ、うんね、浜のものが1300円1200円ぐらいで食えるんだったらいいんじゃない<笑><笑>ねえ<笑>いい、ね、これめっちゃうまいだってうんうまっでも今日はさこういう撮影だからこんな感じで食ってるけどさ<笑> 普通に週末とかに来て浜焼きやりたいねああいいですねハマグリとかめちゃくちゃ食いてるもん<笑>千葉のうん。心なしかガリも美味いしガリは変わんねいんじゃないかな気のせいこれ、うん、それは心なしかじゃないかな多分<笑>ガリめっちゃ美味い<笑>やっぱ白飯美味えな うますぎる効くなうんこの企画一発目から結構当たりよ<笑>お店ハードル上がってましたハ、ね、ードル上がるね 撮影する前取れたかとか気にしたけど僕も作っちゃうなもう食べ終わっちゃった食べ終わっちゃった、うん、早くね食うの早えな早えよ<笑>早えよ普通に食べちゃった<笑>ただの昼ご飯じゃん普通に昼飯食ってた<笑>ソースあったわポン酢だこれソースじゃね、うん、かけてなかっ た, か け, てな か, ったっかけてみるかな、うん、ポン酢で食べるっぽいんでこれドレッシング説ない <笑>ニャミスしてるよかけた後で申し訳ないんだけどこれいいんじゃないですかちょっと味変で<笑>いいのかこれ絶対コメント欄で言われると思うけどドレッシングですよってでも気付いてるから大丈夫いや、大丈夫か気付いてるか ら, <笑>るから<笑>ちょっとドレッシングでいただきますうん、あでも合う合う合うあ味にしっかり油あるからさちょっと酸味のあるこのポン酢っぽいドレッシング<笑>これはねなんかちょうどよく合う よ, よかったうん 止まんねえな<笑>、うんうん、これだけうまいとさ、喋んなくても食ってる映像で持つよね<笑><笑>うまっさっき話しかけられましたけどどんな感じでしたあ、さっき あのちょうどあのお客さんに視聴者さんがいて毎日見てますみたいなの言ってくれ て, ああ て, て, くれて写真も撮らせていただいてどこ行っても声かけられますよね街中ではあんまないんだけど飲食店にいるとラスカルダヨネ率が上がるじゃん、うん、<笑>仕事的にも、まあまねまあ、あの前2人で大阪行ったじゃない、うん、その時もやっぱすげえ話しかけられたじゃん、はい、多かったっすよ、うん、あの日なんだ全然初めての店行って初めての人ちと3時まで飲んだからねこれ3時までいたんですか まいた全然知らない人とね合計4軒飲み屋に行ったすごっみんないい人ですげえうまい酒が飲めたよそう、えー、<笑>ですね毎週書いてあったもん ね, <笑>そうですねなんだ納車があったんだよね次の日納車だった朝、ま、から訳ありミニクーパーよくも悪くも結構見た目通りよ<笑>そうすかミニクーパー乗ってますって言ったらあ乗ってそうって言われるようだろう<笑>そうなんですねなんか納車決まってから結構似合うって言われるんああ ぽぽぽいいいい人人っっっっって<笑>っててなるるおしゃゃよ、<笑><笑>うん、ももううう食べ終終わわんですかもう終わっちゃうよあ、うん、あ、ね。ということでねただいま。タイマー まあ、タクシーの運転手さんに連れてきてもらった行き来亭さんで2人とも完食させていただきましたそしたらまあちょっとね<笑>あのあまりにも動画的にも木更津を感じれてないからこの後エンディングは海にでも行ってちょっと撮りますか木更津とったら海見て帰りたいですねそうね<笑>ちょっと木更津らしいところで撮りましょうはいごちそうですごちそうさまです はい、ということで本日はですね木更津駅の方でタクシーのね運転手さんにおすすめを聞いてそのおすすめをお店に行くっていう企画だったんだけどちょっと違かったね<笑>ちょっと違かったあの運転手さんも行ったことはないけどっつっておそらくなんだけど観光に来たらそこに行ってくださいみたいな感じで自分は行ったことはないけど観光の方はよく行くよってお店に多分連れてってもらったと思うんだよね、まあ、ちょっと多分企画のの趣旨的にには地元の人にね。 こう地元の人しか知らないようなお店を連れてってもらおうって企画だったんだけど、まあ、ただね美味しかったし結果ライだよねイメージは違ったけどさちょっとね美味しかった美味しかった美味しかった美味しかったし多分ねここ来ないと多分あそこ行かないじゃないですかなかなか行かないねそうそうそう個人で行くってなったら難しいもんねん結果ライです結果ライまああのー、<笑>皆さんもねちょっと第一弾企画で僕らもまだこの流れをね掴めてないのでちょっとねグダグダな部分はあったりとかしたんですけどこれでこの企画はね事前にお店予約してやらせ企画ではないっていうもう もう突撃アポイント企画っていうのは分かってもらったと思いますんで今後もねいろんな各地で何々区とか何々市とかまあそういった区分で広く見てねそこのおすすめの料理をタクシーに聞いて地元の人しか知らない美味しい情報をねこの動画を通してこの企画を通してね皆さんに伝えていければと思いますのでこの企画がね良かったと思ったらぜひ皆さんもグッドボタンやコメント高評価お願いいたしますちょっととあのー、企画と題して 2人でいいろろ旅行行きましょ う, <笑>う、ね、<笑><笑>こんな感じでちょっと今後もねこの企画をお送りしていこうと思いますのでぜひ次の、まあ、このシリーズもお楽しみくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃね